いやー、神情報入ってまいりましたよ。というところですね。まあ、今週、ジャンプフェスタ2023の最新情報がですね、まあ、入ってまいりまして、まあ、そこになんとですね、鬼滅の刃の刀鍛冶の里園のステージがあるみたいなんですよ。 ちょっとこれはびっくりしたんですけども、ちょっと皆さんでそれを見ていきたいなと思います。え、まずはですね、ジャンプフェスタ2023、いつやるのかっていうところなんですけども、まあ、こちらでございますね。まぁ、あ、2022年今年のですね、12月の17日、そして18日に、まあ、開催でようというところで、まあ、先週ですね、12月の10日にめちゃくちゃやばいね、あのことがありますよっていう情報がね、解禁されたとね、思うんですが、まあ、その1週間後ですね、やばいね。<笑> 一<笑>週間後にジャンフェスあるんかっていう感じでね。まあ、ちょっと12月の盛り上がり方異常だなと思ってるんですが、まあ、そんなですね、ジャンプフェスタスーパーステージの、まあ、プログラム情報が解禁されましたというところでこちらでございます。はい。いやーこれやばいっすね。 まあ、ず12月の18日にですね、なんとですね、鬼滅の刃のステージプログラムが決定というところで、まあ、12時45分から1時25分と、まあ、40分間にわたってのね、まあ、ステージがあるよというところでかなり長めでございますね。40分もやるんかという感じでございますね。だから多分何かしらの、新たな最新情報の解禁があるんじゃないかなと個人的には思ってるんですけども、えー、なんとね、えー、生放送も多分ね、公式チャンネルの方で多分あると思うんで、ジャンプ公式チャンネルの方で、 放送とかもまあ、多分あると思うのでまあ、私もですね。同時視聴という形で生放送やらせていただこうかなと思っております。で、そしてですね。皆さん12月の18日のタイトル見てほしいんですけども、もいやこれちょっとヤバくない。めちゃめちゃビッグタイトル揃いの中に鬼滅の刃あるっすね。うん、スパイファミリードクターストーンチェーンソーマンワンピースと。 まあ、ここ最近でかなり盛り上がってる作品がね、集中してるのかなーと僕は思ってるんですけども、その中に鬼滅の刃があるというところでかなりこれは嬉しい情報となっておりますね。で、そしてですね、こっからがちょっとやばいんですけどもね、まあそんなジャンプスーパーステージ内容までもちょっと明かされましたよというところでこちらでございます。はい。まあ出演者ですね。やばいっすね。うん。<笑>やばいっすね。 はい、えー、なんとですね時藤無一郎君役の、えー、川西健吾さんそしてですね菅路光さん役の花澤香菜さんがこのステージに来てくださいますというところでございます。<笑><笑> <笑>いきなりうるさい声で、ね、あげてちょっとすいませんというところなんですが、まあ刀鍛冶の里編のね、ちょっとスーパーステージだね。うーん。まあ、これはもう解禁確定かな。うーん。まあでもですね、皆さんね、12月の10日、最新情報解禁されること決定してますからね。うーん。<笑>ふざけんな<笑>。1週間後にまた情報解禁するのふざけんな<笑>。 うん、解禁ラッシュがやばいっていう感じなんですけども、あのですね、刀鍛冶の里園のね、そう、最新情報の PV がですね、1週間前にこんな感じで決定するってもう公式サイトに載ってるんですよ。なので、まあ、12月の10日、まあ、1週間前にはかなりですね、刀鍛冶の最新情報が出揃ってるかなというか、まあ、ほぼね、放送日とかも明かされると思うし、結構明かされると思うんですよ。で、そんな中の1週間後のこのステージ情報というところで、まあ、どういう 情報解禁されるのかな？っていう感じでね。まあ、わざわざ刀鍛冶の里編の、うん、キャストさんが来るよというところで、まあ、刀鍛冶の最新情報あるかなというところなんですけどもまあ、個人的にはですね。上限の鬼の声優さん、なんかがまあ、解禁される可能性が非常に高いのかなと思っておりますね。まあ、刀鍛冶の第1話では上限集結というところで、まあ、全員のねまあ、全ての上限の鬼が集結する場面があるので、まあその前にですね。上限の鬼の声優さんを解禁。する 可能性っていうのは非常にあるのかなと思っておりますね。まあ、でにドーマとかは解禁されてますけどもね。ドーマ、赤座、そして上限のまあ、6とかもね。解禁されてますけども、全然解禁されてない鬼とかもいますからね。まあ、泣き目とかもすでにアニメには登場しておりますけども、まだね声優さんが解禁されていないですしまあ、黒死牟とかもですね。まあ、まだ解禁されていないんですよ。なのでですね。まあ、このスーパーステージでまあ上限の鬼の新キャストをまあ発表する。可能 可能性が非常に高いのかなと個人的には思っております。ま あ, あとはですね。まあ、1週間前に放送日とかが解禁されなければ、まあ、こっちで解禁されるのかなっていう感じですよね。まあ、でも1週間前の方が放送日の可能性は高いかな？うんまあ、どっちかっていうとそんなに大きくないけども、もまあ、大きい情報みたいな感じで、うんまあ、放送日とかはめちゃめちゃでかい情報だからまあ、1週間前かなって感じなんですけど、まああの上限の鬼の声優とかは正直まあ解禁してもしなくてもいい情報じゃないですか？の ので、ますよでまぁ、ちょっとこう、コメントがあるんで見ていきたいなと思うんですけども、まあ、まずはね、かまど炭治郎役の花江夏樹さんがね、まあ、いらっしゃるというところでコメント見ていきましょう。まあ、今年もやってまいりましたジャンフェス、また皆さんとお会いできるのを楽しみにしておりますと。年に一度のお祭り、ド派手に盛り上がりましょうというところでございますね。まあ、このド派手に盛り上がりましょう。 ちょっと怪しいセリフだな。ん<笑>ワンチャン遊郭編の再放送がですね、12月にあるんじゃないかというね、まあ、説が浮上しているので、まあちょっとこれは伏線なのかなというところなんですけども、まあそして川西健吾さん見ていきましょうね。まあ今年は鬼滅の刃のステージに立てるというところで、まあ大変嬉しくもあり楽しみですと、ファンの皆様も刀鍛冶の里編を楽しみにされていると思うので、精一杯盛り上げていきたいと思います。いや、このセリフ怪しいな。<笑>盛り上げていきたいと思います。 これは最新情報をちょっとこう匂わせてるのかっていう感じなんですけどもねまあ、そして花澤香菜さんですねえジャンフェス鬼滅の刃ステージに参加するのは初めてなのでえとても楽しみにしております活躍するみつりちゃんを早く見たいですというところでね怪しいなセリフがみんな<笑>みんなセリフがちょっと怪しい匂わせかみたいな<笑>早く見たいですとかね<笑> <笑>あれちょっと待って、2023年1月から放送の可能性、まさかというところなんですよね。まあ、ちょっとこの、12月の解禁情報というか、12月のこの、鬼滅の刃の刀鍛冶の里園の、なんかこう、解禁ラッシュというか、まあ、鬼滅の刃の公式さんの、なんかこの、なんつ、プッシュというか、まあ、それを見てるとですね、なんかね、2023年1月から放送の可能性が、まあ、ちょっと高いのかなと思ってるんですよね。うん、ワンチャンあるんじゃないかというか、ちょっとこの、 12月のプッシュ感を見てるとですね、鬼滅の刃ね、1月から放送の可能性も結構高まってきたのかなというふうに、えー、最近思っておりましてですね。まあ、その詳しい内容についてはね、来週の動画でちょっとお話ししていきたいなと思うんですけども、まあ、前段話とかで、ね、まあ、そういうのもお話ししていきたいなと思うんですけども、やっぱりね、この情報を見てもそうですし、1週間前に、ちょっとテレビ放送もあるよというところでね、うん、いろいろとちょっとこの12月の、うん、半ば、怪しいので、 刀鍛冶の里編ががねねね1月かから放送の可能性が、ね、あるるんんじゃないかないと思ってるんですよ、ね、うんはい、というところで、まあ、ジャンフェス、まあ、おそらくですね、40分間ね、まあ、ステージプログラムがあるということでもありますし、まあ、あの、このスーパーステージね、全然ね、あの、アニメがね、あるわけではないんですよ。数がめちゃめちゃあるわけじゃなくて、まあ、その中の厳選された作品のスーパーステージなので、全部でね、と2日間に分けて10個しかステージがないというところで、まあ、やはり最新 情報は解禁されるかなっていう感じなんですけどもただまあ1週間前に PV 公開するしねなんか解禁する情報あるって考えた時にやっぱり上限の鬼の声優とかまあ、そういうところが解禁されてくるんじゃないかなと思っておりますねいはいというところでまあ、こんな感じの最新情報が今週入ってまいりましたというところでございますねマジで楽しみだな<笑>はいということなんですけども皆さんはですねどう思いますかこのジャンプスーパーステージでなんかどういう情報が公開される と思いますか僕はまあやっぱ上限の声優かなっていうところなんですけども。まあ他に言うとまあキービジュアルとかもね、ちょっとあるかなっていうところなんですけどもね。うーん、どうなんだろうね。まあとりあえず楽しみにしておきましょう。はい、というところで皆さん今回の動画良かったと い, という方は高評価、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。皆さんのコメントなんかもぜひよろしくお願いします。というところで皆さん来週も動画アップしますんで楽しみにしておいてください。では、皆さんまた次回の動画で。 お会いしましょう